お待ちかねのの西もない踊りの公園でございます、えー、毎年8月の16日から3日間西も内の本庄通りで行われるんですが残念ながらコロナ禍ということで去年と今年観客を皆さんお迎えしての西も内盆踊りを行うことは残念ながらできません今日は少しなんですがぜひ皆様方には 石もない棒踊り宇御町の自慢ですからねぜひお楽しみいただきたいと存じますそれではどうぞご堪能ください Thank、okay. you.